そ う, ですそうです、これこれこれこれこ れ, これですよはいどうも料理のおさん DJ でーすはいということでですねちょっと声が裏返がりましたけど私チラフでございますはい、しかもね昨日も一昨日も酒飲んでないすごいだから体調マックスバチでございますはいなんですけど今回はですね僕は飲んでない本当に一滴も飲んでないということで今回試行シリーズね もになってますけど<笑>今回はですね私中華料理、まあ、好きなんです中華の試行レシピ多いじゃないですか僕。でその中でもずっと完成しなかった中華のレシピがあってそれは何かっていうと皆さんも大好きな油淋鶏これね全然僕何回も作り直したんですけども。 一向に自分のもう満足するものができなかったんですよなんですけどもう本当に多分ねあの3三4 0回作ったと思うんですけどもやっとできましたそれぐらい僕油淋鶏好きなのでハードルが高かったんですよ思考のハードルがで今回初めて僕の春を超えましたはい、えー、その作り方っていうのを早速やっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ じゃあですね、材料ですね、この鶏もも肉 300g ぐらいのものですであと生姜、これ国産の生姜ですこれ必ず国産にしてください生で使うと香りが違うんでであとタガ爪これ、これねあ1本分まあ、1つまみぐらいですね使いますで、あとこれが長ネギです、はい、長ネギ 50g ですはいもう以上はいじゃあまずはですね鶏肉からやっていきますこれ鶏肉ね漬ける時間があるので鶏肉からやった方が時短になります で, ですねこれ鶏肉鶏もも肉ですね 300g、まあ、胸肉でもできなくはないんですけども僕は油淋鶏といえばもも肉かなお好みで大丈夫ですはいあのですねこれ油淋鶏をどうやって作る問題で一枚肉でやる人もいるんですよ一枚肉でやるのももちろん美味しいんですけど僕は唐揚げ状にぶつ切りにして揚げて食べるタイプなぜかというと油淋鶏って衣がうまいんですよ 衣にタレが浸ってが、ね、浸ってそこをかぶりつくのがもう一番おいしいんですなので油淋鶏はですね唐揚げ状にしてください僕のやり方です全部これははいそれが一番うまいです衣が表面積が大きくなって唐揚げ状にすると表面積が大きくなって衣がたくさんつきますんでそこにねぎだれがかかったところをかぶりつくのが僕的に一番うまいです、はい なので、唐揚げ状にしていいきますだいたいね 300g のお肉だとあ糖分豆腐味か、まあ、まあこんな感じ等、まあ、分に等分にしていきます、はい、そしたらですねお肉のためにボウル用意したんですけどもこれでつけていきたいなとでねこれいつもカットしてますけど皆さんあの生肉触った時は だいいた僕全部手洗ってますからねこれねじゃないとあの生肉触った手で他のお野菜とかやっちゃうとあの菌がついちゃうので必ずやってますこれねあの断腸になるからカットしてるんですけどもたまに質問があるんでお醤油ですね小さじ1杯花粉が3分の1ですねお酒が大さじ1やっと半分 で, すでここでおろし生姜生姜ですラム 5g をおろしたものですこすっていただいたらこんな感じ で, でちょっと混ぜてで最後に片栗粉大さじ1だから小さじなんで小さじ3ですね で片栗粉はこ の, この漬ける時に、えー、と入れるのかっていうのが多分皆さん疑問に思うかもしれないんですけどもこれはですね、えー、片栗粉をたれ の, の水分に混ぜ込むことによってこの漬けだれを作ることによってその後の片栗粉のきがめちゃめちちゃゃ良くなるんですよこれが僕が何十回も作った上でたどり着いたこのザックザクの油淋鶏の衣の作り方です。 これ覚えといていいくださいでこれで常温でまあ、15分ぐらい置いておきますその間にね他のタレを作っていきますねでネギと生姜を切っていきますネギから切っていきましょうかで、僕の切り方はねこの端っこと端っこを切らずに線だけ入れておいてで、最後にこの切り出しのところを細か、えー、のを切っていく。 これね、青いととこじゃないほうがねちょっとね辛みがね、あるのでねちょっとスパイシーな味になりますはいここら辺は も, もうお好みで大丈夫僕はねネギの青いとこすごい好きなんででガッツリとね切って細かくしてあげる細かくすればするほどねお肉と、ね、衣に絡むようになりますのではいじゃあこれぐらい細かくしましたらボウルに移していきますそしたらね今度は生姜。 生姜、ねまあ、一度スライスしてこうやって千切りして千切りした後に横丁にこうやって切っていきます細かくなりますの で, で最後にこうやって、えー、できるだけ細かくしてあげた方がタレの馴染みはすごく良くなりますの で, でこれもボウルに入れていきますで今度は、ね、ここにタレを作っていきたいと思いますはい、えー、とこれは、えー、と入れても入れなくてもいいんですけども、えー、と僕は入れた方が美味しいと思います 油淋鶏僕ちょっとスパイシーにしたいので鷹、えー、の爪、はい大体もうこれぐらい一つまみぐらい入れます、えー、辛さが苦手な方は入れないでいいです、えー、お醤油がね大さじ2これ結構ねできますんで、ね、ま あ, あのつける時は加減して、あのー、小やじがね嫌いな方もいらっしゃる小やじが嫌いな方もいるので、えー、そういう方は、えー、調節してかけてください砂糖は、えー、小さじ4杯234ですね はい、でお酢ですねでお酢なんですけどあの最近流行ってるあの優しいお酢ってあるじゃないですかいろいろ入ってそのままかけて、えー、とピクルスになるみたいな酢漬けになるみたいなやつ、えー、あれはお酢じゃないので、えー、とこういう穀物酢って書いてあるのを使ってください、はい、あの優しいお酢だ と,、えー、とあまりにも味が違うんでねお酢と優しいお酢ね鍋比べてくださいあの全然味違うん で, でこれごま油がね小さじ1です もう僕ののの大好きなな味でででですすねねここれれ醤油の尖りをくくしていくんまみ、ね、が入ることに醤油がちょっとまろやかになるんでだから僕は醤油を使うレシピだと角を取るために味の素をちょっと入れてますってな感じでです、ね、しゃべりまくってる間にこの鶏肉もまあ15分ぐらい使って常温になってきましたんでここから揚げていきたいと思います はいじゃあですね鍋底に、えー、小さなフライパン用意してください、えー、小さなフライパンだ と,、えー、と油が少なくて済みます、えー、で、まあ、中火ですね、えー、これ十分に温めます油を徐々に徐々にですね温まってきましたんで肉に片栗粉をつけていきますがっつりつけますでこれを十分温まった油に入れていきます、はい、ほらもうね触ってわかるこのザクザク感 白いところはなくしたほがいいですでこの色にならなければえっ、ー、と温度が低いのであげてくださいおおそうですそうですこれこれこれこれこれですよあこの上がりこの上がりなんですじゃあですね全体が千葉県色になりましたらり出して で, でこれねちょっと休ませておきますそして盛り付けに行きます、まあ、こんな感じですかね まずはこの具というかネギの部分これを最初に上にかけてくださいはいこんな感じですねでこの余ったれこれは下から流してくださいなぜかというと上から汁だけかけてしまうとこの油淋鶏がしなっとなっちゃうんですねちょっとサムネ映えさせたいんでおい唐お子しますはいこ料理系 YouTuber の宿命なんですねということで至高の油淋鶏完成でございます では食べていきたいと思いますいただきますあじゃあいただきますタレにつけてじゃあいただきます音聞いててください皆さん あ, あのねほんと断言するけど世界一うまいす 本当にこれは街で自信作です多分ねこれ以上の油淋鶏は多分現れないとこれが一番うまいですこの衣の着力そしてこのタレの生姜のね香り唐辛子のねいいスパイススパイシー感ねそしてねまあこれあればいいですよホアジャオですねこれねちょっとかけてあげてくださいそうするとこれがね油淋鶏合うの うますぎるうますぎるようますぎるほんとにおいしいほんとに美味しいもうこれ超自信がありますんでこれぜひやってみてくださいこれはねハイボールがまくりすみまくりまくりしていいですあ、まあ本当うまいほんとにこの、まあね、シコの遊園地ね めちゃめちゃうまいですけど僕あと3本取らなきゃいけないんで3本取らなきゃいけないんでめちゃめちゃいい気持ちになってるんですけど